えー、PT の方がどのタイミングで独立開業するのが向いているのかって話をさせていただこうと思います。藤です。えっと、まあ、本当に多くのですね、最近は学生さんとかでも開業したいですって方とかたくさんうちにいらっしゃるんですけれども、まあ、コロナの中ですけどね、本当に素晴らしい意思をお持ちだと思います。なんでこの話をするのかなんですけれども、まあ、基本的に、 開業したからって幸せになれないですし、独立したからって言って豊かになるわけでもないです。開業したからって言うとお金持ちになれるわけでもないですし、えー、独立したからって言って何か大きなものが学べるわけではないんですね。で、えー、だから私が言ったことは何なのかって言ったら、やっぱりこう、ちゃんとした目的意識を持って独立開業をしないと、基本的には、あの、そうですね、モード らなないいい人が多いのかっって思って思るんですね、はい、戻らないというか戻れないというかちょっと間違った方向に進んでいってしまう方もいらっしゃるんじゃないのかなと思っている部分があります。ですので私が今から話をさせていただくまああの独立開業するタイミングについては非常にいいまあ、これからやろうと思っている方大事になっていくるんじゃないかと基本的には思っておりますね。はい でもしこの知識を知らずにですね、独立会議をやってしまいますと、すごい後悔します。で、後悔はどれぐらいのレベルでするのかって言ったら、えー、まあ正直な話ですけれども、お金だったりとか、時間だったりとかを全部やっぱ失うリスクが、独立会議っていうのはあるのですごく大きな後悔になるんじゃないのかなと思っております。はい。で、えっと、この知識は基本的には、まあ、今まで熟成さんね、えー、まあ、 おそらくですが300の300人以上のセラピストの方あ生体性骨院クリニックの方とかを支援させていただく中で分かったことなんですねはいでこの知識を持っていただいて正しいタイミングで独立開業することが、えー、基本的には皆さん本当にあ豊かにいろんな意味で全てのものが豊かになられるんじゃないのかなと思っておりますはいでまず独立開業する基準ですけれどもその位置としては間違いなくですけれども技術に自信があのできたタイミングだと思います<笑>はい で私は個人的に理学療法士さんであれば3年は病院とかクリニックでしっかりやられるべきだと思います理由はやっぱり病院でしか見れない患者さんクリニックでしか見れない患者さんというものが間違いなくあります でその患者さんの経験をなしに、えー、例えば1年目とか2年目とかで、まあ、やられる方は自由なんでね私からは何も言 え, 言えないですけれどもやっぱちょっと症例さんの経験だったりだとか、まあ、その理学療法士そのものとしての知識としての、あのーまあ、吸収が、まあ、もったいないんじゃないのかなと思うんですね、まあ、3年ぐらい臨床で例えば急性期病法回復期リハだったりとか時期の ケアシステムの中もしくはデイサービスの中でやるとですねやっぱそれなりにあのリ理ク療法士としての、まあ、ある一定の水準の知識がぐるっと一生身につくんじゃないのかなと思うんですけどやっぱ1年だとちょっと足りないんじゃないのかなって個人的に思う部分があるんですねなのでおすすめするのは PT さんであれば3年間はまずはしっかりと臨床だったりとか病院でやることをおすすめです、はい、で2つ目の理由はお金が欲しいからといって独立開業しない方がいいと個人的に思っております でまあ、給料が安い、給料が安いって言いますけれども、別に給料が安いかどうかっていうのは、その人 の, あの家事基準とあ、あのー、いわゆる生まれ育った環境とかによると私は個人的に思ってるんですね。で、世界一般的に、まあ、例えばそのね、イラクロフシの給料が高いとか安いっていうものは、それはあんまり私は論点じゃないと思ってまして、それよりも自分が何をするためにこれぐらいお金とか収入が必要なのか。 ってことといいこがが明確に思っておく必要があると思います、えー、そうでないと独立開業してからは、まあ一言で言うとお金を産もうと産めば無限に埋めますし逆に言うと、えー、全くお金が得られない状態にもなってしまうという両極端の世界なんですね。でよくあるのが、まああのまあ、いろいろねうちの塾生さんとか卒業生さん 見, 見させていただく中で個人的に一部思うところは何なのかっていったら売上げを上げてしまうと なんで理学療法士になったのかっていう目的と医療従事者であるということをちょっと薄らいにいって い, られいかれてるんじゃないのかなって傾向がちょっと思う部分が私は個人的には寂しいなと思います私自身もやっぱそういうふうになったというか、まあ、売り上げ上がって楽しいなとかどうのこうのと思ってた時期あるんですけどけどやっぱり今思うことはやっぱり医療従事者なんだ、まあ、自分はやっぱ患者さんのやっぱりこう、まあ、患者さんを治療したいんだっていう気持ちがやっぱり 今の自分自分身を支えてるんだなってことを非常に実感すするる部分があるんですねはいなのでやっぱり売り上げを目的で、まあ、例えばこの整体師とか理学療法士とかあ理学療法士が整体師になるとかっていう人はあんまりおすすめちょっとあの向いてないっていうもともとの職種が PT さんであれば売り上げとか収入が目的であるのはあんま向いてないんじゃないのかなっていうような印象が、まあ、個人的にはありますっていうそんな話なんですね。はい なんでえ、今日の話を聞いていただいてですね、じゃあ開業するタイミングがどれぐらいなのって言ったら3年間ぐらい臨床でしっかりやられた後で、で、どうしてもですね、そうだな、独立開業しないといけない明確な理由があった方がいいと思います。で、それがなしにやってしまったとしても、やるも自由だし、やめるも自由だし、 これやり出してからも結局ずっと続くんですね、一生。で、それってもう結局組織の力じゃなくて自分の力によって何かことを起こし続けないといけなくなるので、やっぱ明確な目的意識なしでやるのはちょっと危ないんじゃないのかなっていうふうに個人的な部分ではありました。はい。なんで、いろいろ話 し, しましたが、まあこれからね、独立会合者、PT やドクターの方ぜひ参考にしてください。で、明確な目的意識と、あと自分は医療者であるんだっていうことをしっかりと分かった上でやれたらすごいあの成果が出せますし、すごい 独立会業は個人的な良いいものになるんじゃないのかなと一部思ってますのでぜひ参考にしてください面白かった方はいいねよび、チャンネル登録をしてくださいえーユーチューの謝礼ーズ会業のノウハウとかあ集客とかリピートの話は下にいっぱい出してるんで今すぐ参考にしてみてください以上です